こんにちは G です。今回はラズパイ OS のネットワークインストールのお話。この機能はまだベータ版で、ラズパイ財団は広く皆さんの協力を求めています。協力と言ってもインストールを試すだけ、インストールログを集めてるんだと思います。もともとの情報は 画面のサイトにあります。疑を見てせざるは言うなきなり。皆さんもぜひご協力を。対象機種はラズパイ4とパイ400です。まず、ネットワークインストールってなんだここから話を始めます。ラズパイ買っても、 使うには SD に OS を焼くには PC が別に必要つまり現状は PC 買ったら動かすのに別の PC いるからねという状態なんですネットワーク経由で OS がインストールできれば今のパラドックス的状況を解消できます 原理はネットワーク経由でラズベリーパイイメージャーが立ち上がればラズパイだけでインストールできるじゃんということですそれには起動を行うブートローダーを改造しないといけませんブートローダーを書き換えるのに作業用 SD が必要になります作業用の SD が1枚必要です SD 容量は不問です OS を焼くための SD は別に必要ですラズパイはネットワークに有線接続します Wi-Fi 環境では利用できませんそれからキーボードが必須です画面の URL から最新版のラズベリーパイイメージーをダウンロードします バージョンは 1.7.1 でネットワークインストールのブートローダーが利用できるようになっています作業用 SD を用意してくださいこれはネットワークインストール用のブートローダーをアップデートするためのもので OS を焼くのではありませんイメージャーを起動して ChooseOS から MISC Utility Images を選択 ベータテストブートローダーを選んで SD カードブートをクリック ChooseStorage で作業用 SD を指定してライトボタンをクリック終わったら作業用 SD をラズパイにさして起動しますすぐに画面がグリーンになりブートローダーの更新は完了です 電源を落とすすす。ししかないんですが、一旦終了しますこの状態はブートローダーが変わっただけで他に影響はありません OS を焼いた従来の SD を入れても変わりなく利用できます一応ラズパイ OS マンジャロ u n t u までを起動して確認しています新しい SD をラズパイに挿して ネットトワーークインストールを試します。私はフォーマットしただけの SD を使用しましたこの時ラズパイは必ず有線でインターネット接続しておきますまた USB ソケットに USB メモリーや SD などのストレージがあるとトラブルになります画面の指示に沿ってシフトキーを3秒以上押し続いてスペースキーを押します これでラズベリーパイイメージャーのダウンロードが始まります終わるとフル画面でイメージャーが表示されます画面下には言語とキーボードの設定があります これはイメージャー自身の言語設定で OS インストールには影響しません。もともと日本語化されてませんからキーボードだけ JP にします。 ラズベリーパイ OS だけでなく部分 u やマンジャロなどのインストールもできるようですね要は起動できる SD がないとイメージャーをダウンロードして OS インストールができるというわけですラズパイだけでインストールが完結できるようになるんですね ラズパイ OS64bit を焼いてみましょうオプションではパスワードやロケール情報などを事前設定できるようですね。 ライトボタンクリックでインストールが始まります。終わればインストールされたラズパイ OS が起動します。 ラズパイでイメージャーだけが動作している状態で試していませんが USB メモリーにもインストールできるそうですインストール時間はネット環境に依存しますので PC ベースで行うのと比較すれば基本的に遅いです今時点ではベータ版ですが安定してくればこのブートローダーが標準になる予定だそうです 私のテストではダウンロード後にイメージャーが起動できずダウンロードを繰り返すことが何度かありましたまあベータ版ですのでいろいろあるのが当然ですところでベータ版を試すのはいいけどその後はどうすんだ今まで通りに使えますよと言われてもベータ版が 入ったままはね。という方には元に戻す方法をご案内します PC でイメージャーを起動して ChooseOS から MISCUtilityImages を選択通常のブートローダーを選んで SD カードブートをクリック にに挿して起動すれば、オリジナルのブーーートローダーに戻せます。この方法では毎回イメージャーをダウンロードすることになるんですが PC なしで OS インストールできる環境は一歩前進ではないでしょうか個人的にはインストール終了時に OS ブートと次のインストールが選択できればもっといいかなと思います 皆さんもぜひ一度お試しをご覧いただきありがとうございました知人のスマホ買い替えをお手伝いしましたあちこち回って気がついたことがあります au とソフトバンクは別ブランドで価格を下げていますドコモなんですが OCN などの関連会社に回線売って彼らのプランをドコモショップで販売してたんですこれだと携帯ショップは商品が増えるだけユーザーは選択肢が増えるしかもドコモはショップ再編なしで手数料ビジネスができるまるで三方よしの近江商人じゃないか 頭いいなぁ、と思いました。じゃあ、何もしてないように見える楽天は、頭どうなんだではまた次回。